皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。11月15日、V ジャンプの印象を手に入れました。使いどころがなかなか難しいスタンプですが、せっかく買ったので、ガンガン使っていきましょう。大富豪の第6回段位戦が始まっています。前回は10段で終わったので、今回は7段からのスタートです。 つまりクオードのトランプがいきなりもらえます別に4段と7段を往復するスタイルでもいいのですがバージョン 6.0 は長そうなのでまた10段目指してみましょうかねメギストリスで日替わり討伐をもらっていたらすごい2具を置いている人を発見しました過去2回の大富豪決定戦で上位入賞者のみに配布された限定トロフィー2具ですこれは初めて見ました